箱根駅伝1区で独走、新田総が故郷外線、卒業後は自動車の営業職に、新年の第99回東京箱根間往復大学駅伝競争、箱根駅伝の1区で一時後続を大きく引き離す独走を見せた新田総選手、育英第4年が11日、故郷の熊本県山賀市役所を訪問し、早田淳一市長らに結果を報告した。 卒業で競技の一戦からは離れるが、子供たちへ陸上の面白さを伝えるなどしていきたいという。神殿選手は関東学生連合の首相として、2日の1区213キロに出場した。スタート直後から飛び出し、一時は後続に1分以上の差をつけて回送。足が痙攣していたという終盤も粘り、3番目でタスキを届けた。 陸上人生の最後だと思って気持ちで押し切りました。山が中学校時代はハンドボール部で駅伝部の顧問から誘われたのをきっかけに体力づくりのため駅伝部の朝練に参加し始めた。仙原大高校、熊本市、時代に3000メートル障害で高校総体に出たが、全国的には無名。 2018年開学の育英大に進んでから1万メートルで4分以上タイムを伸ばした。箱根のレース展開は想定していたプランの一つだった。大学でも首相としてチームを引っ張る場面や一人で練習する機会が多く、単独走には自信があったという。リズムがハマって気持ちよく走れていた。応援が力になりました。 本春の卒業で365日練習してきたという競技の世界からは離れる。走ること自体は続けるといい自動車の営業職をしながら市民ランナーや子供たちに陸上の楽しさや結果を出した時の喜びを伝えていきたいという活躍に注目が集まったことについて今まで無名だったので感謝の気持ち。 まだ目が出ていない選手も、こういう風になれるよと伝えられたら、と話した。テレビで応援したという早田市長は、ダントツで走っていて、びっくりした。本当に市民の励みになったと思います、とねぎらった。杉浦奈美。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。